今回の動画はやばいです海外で流行ってるこれくびれダンスマジで1回で5センチ私くびれました立って腰振るだけテンション爆上がりのアフレコ入りなんで頑張っていきましょう行くぜ行くぜ最後まで行くぜ、うん、息しっかり上げて女の人真似して腰しっかり振ってくびれ作っていくよなんかうまいことできなくてもそれでいい私なんか全然動けてない 腰が全然振れてない大丈夫しっかり引いて腰振ってリズムになっ て, って終わったらくびれができてるよ頑張っていこうオッケー。さあ休憩して2回目行きましょう今度は片手振っていきますスタートしっかり腰振って腕がだるくなったことを考えない ウエスト首が作るよしっかり腕振ってお尻振って膝が少し上がってもいいよ腰のおかしなのか分かんなくなってきたもうこれでもいいとにかく動こうしっかり腰振って頑張って頑張っていけるいける最後までいける 321OK、OK、休憩肩が代わり肩回していいよさあ今度反対の方 腰振っていきましょうスタートしっかり腕振って腰振ってリズムになって首で作って腕振って腰振って脇腹つりそう気にしない頑張ってあと少し引き上げていこう首で作ろう頑張って3 2 1オッケ ー, ーおかしくなってきたー最後上下に手振るよこれがね最終種目スタート大きく手振って腰は横腕は上しっかり振っていこう引き上げていこう腰振って首で作っていこ う, もう腰の動かし方わかんなくてもいい とにかく動いて脂肪燃やしてカロリー減らしてどんどん首へ作ろうペッタンこをうまく作っていこうあと少し 321OK ーーうわーもうおかしくなってきたもう頭がしてきたはいこれをねあともう2週やったら終わり頑張っていこうスタートうわーしっかりで打ってあっや打ちねでいきたいで みんな次第に一緒、頑張ろう、しっかり腰振って、もう頭も一緒に振っていいから、うもう腰がね、もう横じゃなくてもいい、回してもいいよ、もうとにかくね、ウエスト動かしていこう、うこのお姉さん、動きやめえな、おい、三、二、一、OK、よっしゃ、休憩、うわ、むちゃくちゃい上がるな、ね、これ。 ももう腕も肩も全部ダメですうわー、一ラスト、スターじゃない、はい、一個、スタートうわもうおかしくなってきた、息しっかり、肩が入んない、息止めないように、腰しっかり横に振って、手と足の動きが分からなかったのに、とにかく、もうね、動きが分からない感じだ、大丈夫、とにかくね、動かせばね、動いてくるから、脇腹つった、大丈夫、大丈夫。 なんかいける3、2、1、OK! うわぁ、めちゃくちゃくるな、これ。よっしゃ、判断でいきましょう。2、1、スタート。よっしゃ、振っていこう。腕振っていこう。もうウエストばかになる、これ。しっかり押し尻振って、こんな早く動けなくなってくる。もうお姉さんやべえな、これ。 首もお尻もやべえなこれこんなに早く動いてんねんこのお姉さんもうお尻動かしすぎでしょこれ早すぎでしょ疲れてないしこのお姉さん頑張って 321OK、OK、ー。あ半分終わったよ半分あと半分よっしゃ上下に振っていこうさあサボうーもう腕が上がんねえ お尻がもうわあと一周で終わり。 こ れ, マジでこれクソやべえ2チスタートさあもう腕とお尻わけわかんないけど大丈夫みんな一緒もうねちゃんと動かなくてもいいとにかくね腕とお尻動かしてみたいこれね多分1か月続けたらねこのおげさんぐらいねうまく動けるはず今日からやってみようみんなね メジャーでウエスト測りながら毎日やってみて 321OK、OK、よっしゃあと3つ上に、ね、これ腹筋よりはるかにくるぞこれ1スタート片手振ってしっかり、まあ、なんか自分を応援しながら自分を応援してくれてるる自分で手振ってる感じでしっかり振って頑張って 頭と一緒に動かしていよう。お尻しっかり振って、もう今、ああ、割りばらった。大丈夫。これもいける。釣ってもいける。なんとか。頑張っていこう。みんなも頑張って。あ、釣ってる、釣ってる。二、一、オッケー。よ、OK、っしゃ。なんかオッケー。あと二つ終わり。よっしゃ、もう頭当然。三、二、一。さあ、振っていこう。組み手で、自分で手を振って。 どどんどん組めてるよもうっかりやややっててがいたたべべえケツやべえお尻のウエストがやべえあもう釣りそう釣る癖つしゃあと1個で終わり。 しゃいる。これならてい、ける。うち、ラスト、大きく手を振って、もう万歳、もうこれで万歳るんだ万歳、もう自分が頑張って万歳、しっかり手振って、もうね、この手でね、自分に風を送って、しっかり上げて、もう首を作って、もう、おっしゃると少し、あと半分、こっからいっかい、けるいける、もお尻振って、うん。 で も, お尻もウエストうあと少し、OK、3、2、1、うわあ。効いた、これ毎日やって。